はいということで本日も始まりましたタローのニキビチラ日記でございます今回お花の方がねホホバオイルの影響で真っ赤になっておるのですがそこは気にせず進んでいきたいと思います今回はですね治療を中心というよりはあの前回行った AI の肌分析の過去の結果をちょっと見比べていきたいと思います やっていこうはいこちらもういつの画像かわからんけどねとりあえず毛穴がはっきり見える毛穴用の毛穴をちゃんとわかる画像ですねはい<笑>これは4月の画像ですこれ何を終点的に見てるのかわかんないですけどやっぱりねニキビ跡顎ほっぺらへんがちょっと赤くなってますねやっぱりでこれが、えー、っと5月の画像なんですけどこれは ピンクの部分がニキビのアクネ菌がいるという場所なんですけど、ね、やっぱり鼻周り、猫周り中心に多くいますねこれはね4月と5月の比較なんですけどもまあなんか凹凸的なものが減ってる気がしますね顎にちょっとできてるけどなんとなくなんとなく薄くなってる気がするでしょあと表情がねちょっと良くなってる気がするでしょ目と眉の距離がなんか近づいてるでしょ これもね4月と5月のものですね比較のものですねほっぺがねやっぱり赤みが薄くなってるなって感じはするなうんそしてこれはねあれのっぺらぼういる違うこれ違うのかなのっぺらぼうじゃないかなあれ全然説明が下手だなこれもね多分のっぺらぼうのやつなんですけどこれはなんだっけな汁 未来のシミを見るみたいな感じのやつだった気がしますうんうんそしてこれあの最近のやつなんですけど頬ほ笑ルのせいで花が真っ赤になっておりますはいでもまあね意外と肌の調子自体は過去のものより良くなってきてますでこちらえっと前回結構前はかと時25歳だった肌年齢が22歳になっておりました で総合評価も意外といいところに来ているので、まあ、意外と良、ね、くなってきてるんですね、だいぶ。ありがとうございますって感じです、このまま IPL の続きを見させていただきます。 夜空に浮かぶ濃い花火君の浴衣が綺麗すぎてまた来年も一緒にと吐き出せない僕がいる僕の楽しみは